演武開演どうも私の連れ連れなる日常演武さんですよねはいというわけで本日は チ, チャンネル登録よろしくお願いします大塚食品のソイジョイ抹茶マカガミを食べたいと思いますうんどんな味なのソイジョイって今まで食べたことなかったけどあれあったっけどっちだったっけまあいいか、はい、というわけでまず中身は こんなな感じになってます。ちょっとしっとり系ですねこれでは中パキッと割ってあお音はしませんけどいただきますうーんちょっとクリスピーとは違うかなでもマカダミアナッツがしっかり感じられる抹茶、うん、は感じられるねうん全体的にしっとりとした食感でまあ大豆の 確かに感じることができるんですがちょっと食感がないので物足りないかなという感じです、ね、こういうのはザクザクとして食感もまた満たしてくれるような要素の一つになったと思うのでそこがないとちょっと物足りないかなという部分がありますまた抹茶もそこまで濃厚なタイプではなくあっさりいただけるのでさもうちょっと風味が欲しかったなと思う部分もありますのでこれはこちらの点数とさせていただきます難しいですねそれではツバメかな雨が降るほど下に来るツバメだけに限らないと思いますが